サトゥーです。働きありと言われる日本人らしく、仕事付けの日々を送っていましたが。ここではない、どこかに逃げたいと思うほど、追い詰められてはいないはずです。忙しい分、やりがいも感じていたのです。爆ガ工程師で異世界狂想曲、エニマックス。